ロコッチ、話があるっすなんであの時ス直だけしたんすかよく言われますそうじゃなくて分かりませんただ僕はあの頃バスケが嫌いだった